ニューアルバム「ミラー」を引っ提げたホワイトジャム夏の全国ツアーが決定ホワイトジャム51か所ツアー「タトゥー」「タトゥー」 きのの代表曲に加えニューアルバム「ミラー」の楽曲などアップテンポとバラードを込めた「打ち上げ爆泣き90分」詳しくはオフィシャルホームページをチェックこの夏会えるの楽しみにしてます